皆さんこんにちは。このプレゼンテーションでは ST マイクロエレクトロニクスの ACDC コントローラーを紹介します。こちらが ST の ACDC コントローラーのラインナップです。数ワットから数キロワットまで幅広い電力に対応した製品群です。ACDC コントローラー製品は1次側コントローラーと2次側コントローラーに分かれます。 中央のトランスを挟んで AC 入力側が1次側 DC 出力側が2次側です1次側コントローラーとしてはパワーモス FET を内蔵した高電圧コンバーターバイパープラスや PFC コントローラー PWM 疑似共振 LLC 共振コンバーターがありますさらにパワーオーバーイーサネット向けコントローラー PFC と LLC 共振コンバータを ワンパッケージに集積した PFC プラス LLC コンボ IC もあります。二次側コントローラーとしては CVCC コントローラー、スーパーバイザー、ハウスキーピング IC、同期整流コントローラー、LED コントローラーがあります。Viper プラスの概要について説明します。v イパープラスは PowerMOS FET と PWM コントローラーをワンパッケージに集積した システムインパッケージ製品です。電源として必要不可欠な構成要素を集積しているため、電源の小型化が実現可能です。PWM コントローラーは、電流モード制御で動作し、EMI 低減のために実達機周波数を搭載しています。また、疑似共振動作に対応した製品もあり、電源の高効率化に貢献します。エラーアンプを内蔵しているコントローラーでは、 よりコンパクトなフィードバック回路設計を実現可能です。パワーモス FET は、730V から 1050V までの幅広い耐圧を備えており、高電圧起動回路、電流センス回路、温度センサーも内蔵されています。また、バイパープラスは、省エネ、堅牢、多用途、小型という特徴も併せ持っています。こちらは、疑似共振フライバックコントローラー、STCH-03 です。 STCH-03 は加熱保護機能を搭載することによって電源の信頼性を向上させまたその消費電力を極めて小さくすることが可能ですフォトカプラーレスの低電流制御や 650V の高電圧起動回路を搭載していますまた中軽負荷でのバレースキッピングバーストモードによってより高効率な電源を実現します SRK シリーズは、二次側同期整流コントローラーです。SRK シリーズでは、高速なターンオンと適用型ターンオフにより、同期整流 MOSFET の導通時間を最大化し、電力変換効率を向上させることが可能です。また、低消費モードを搭載しているため、省エネ性も兼ね備えています。さらに、様々な電源方式への対応や、 高体圧素子の使用により、堅牢性と信頼性も特徴です。自動スリープモードを搭載し、ブランキング時間を調整することができ、ユーザーの開発コースを削減することも可能です。規制インダクタンスに対する補正が不要な点や、低電圧動作が可能である点により、従来製品よりも部品点数を少なくすることが可能です。STNRG PF02-12 は、 2チャンネルのデジタルインターリーブ PFC コントローラーで突入電流制御機能を搭載します。STNRG PF02 では機械的制御。STNRG PF12 ではサイリスタを使用したデジタル制御により突入電流を制限します。また、その他保護回路や出力負荷に応じて駆動するチャンネル数を変更するフェーズシェディング機能も搭載します。ありがとうございました。